響く歌宴と書いて共演と申します本日このイベントを楽しみにしてまいりました私たちが演舞する曲は髪型という曲になりますとてもかっこよく元気のある曲なので私たちも曲に負けないように元気いっぱいかっこよく踊っていきたいと思います